Hey there! Before the video starts, do remember to leave a like and comment down below what other scripts you'd like me to try. Do consider subscribing too! Um, please enjoy the video! 愛してる…愛してない…愛してる…愛してない…あ、愛してる…って、愛してるわぁ、超嬉しいえ、あ、そ、う、そうだよただのゲームって分かってるよ…<笑>でも、望めないわけじゃないだろうね 愛してない愛愛ししててるないあ愛してるそそういうわけないだろ絶対に愛されてるわけないああもうどうして私このゲームやってんの私はあの男のことが好きなわけじゃないようるさい恥ずかしくないんだ 愛してる。愛してない。愛してる。愛してない。嘘でしょゲームだけで。だから何なのよ彼が好きな他の女の子がいるかどうかどうでもいい彼の愛が必要だよ 邪魔な女を殺してやるよ